次のお題はこちら。お長いぞおちょっと長いコ<笑><笑>ロライブ、えー、イズノットアグループオブコメディアンズ。う<笑>ホロコホロライブグループ not a c アコメディアン s あもう一回言ってもらっていいんですかもう一回どうぞどうぞ。コロライブグループノットイズアコメディアンズ。ホロライブノ o ト え、えっと、えっと、コメディアン<笑>っかか<笑>待ってんもう一回ホロライブなったえコメディアンあのー<笑>、ごまかしてたりしますか<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ラミちゃんが笑ってたから、<笑>え<笑>え<笑>え<笑>えホロライブふにゃにゃにゃに ゃ, にゃ<笑>ノートコメディアン<笑><笑> 本当に本当だよそなしいここれれががたの<笑>ホロライブはいんナ<笑>ッツコメディ ア, <笑><笑>、ね、アンって伝わってきて<笑><笑>アイああリスさん、はい、伝えられた英文を発表してください。はーいホーライブノッ コメディアンス<笑>ファイナルアンサーですかホロライブすい <comedians>. are, <笑> we are comed... no, we're not, みません、もう頭の中混乱しちゃってて、も う, あのもう真実と英文自体がはい、はい、自体ななな逆なので、<笑><笑>正解はこちらでした。 コアンスえー、まあ合ってたんですけど、うんまあ、ちょっと違うとね。